日日常の食ようここそさて本はちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートの新商品6品お食べただが現在テレビアニメ「僕のヒーローアカデミアとコラボしてるんですね自分はヒーローアカデミそんなに詳しくないんですけどなんだか美味しそうな商品が見た目では早速ヒーローたちの力も ス, スイーツや惣菜に雇っているのか確かめていきたいと思いますではこちら ファミリーマートの僕のヒーローアカデミアコラボ商品3種とパン2つを食べたいと思いますうーんやっぱり気になってたのでこの頃にヒーローアカコラボ商品3つも食べちゃいましたおむすびグリルチキンサンドイッチそしてチョバターを使ったチョコパン2種類ですねなんかクロマッサンの人気でできたということですがこれらも気になりますそれではこちら ファミリーマートかけるヒロアカコラボ、第2弾で発売されていただいて食べたいと思う、ミルククリームドーナツ、カップグラスゼリー、カッゼリーミルクティー味生チョコ餅、北京の黒ごまラテ、ライバルキャラてことですね、バニララテ、ヒーローバニラ黒、別に黒が悪役である必要ないと思う、そして、カラカラチキン、ハバネロ風味、今回はカップですね。うんチャンネル登録よろししくお願いしますじゃあの うめえから覚悟しのよという宣告、えー、をしてきた馬からフランクから食べていきたいと思いますうんうまフランクフルトは結構うまみはあるので、ね、辛みはないですね本当に辛いのかなではいただきます すみませんちょっと撮影するの忘れてたので一部忘れてませんまず最初にこちらのグリーンチキンをいただいて今このサンドイッチを食べていますああやらかしたなでは改めましていただきます からかチキンから早速食べていきたいと思いますおー通常のチキンより赤くて刺激がありそうですでは ごちそうさまでした、うん、最初に食べたおすすめの旨辛フランクですが本当にと辛子しの辛みがピリピリ毒舌の中に広がってきて結構強烈にきましたねなので辛いのがお好きなのであれば通常のフランクよりもこちらの方がうが旨辛フランクの方がおすすめです<笑>結構刺激がくるのですぐにこちらのレアチーズシレリーチーズシュークリームが欲しくなりましたねこちらは 結構さっぱりとしたチーズの酸味が口の中にふわっと広がってきて美味しかったす<笑>ちょっとキリキリしていた舌を沈めてくれましたななベリーの酸味が少し弱かったですね凍ってるのもあるのかもしれませんがそこでここでヒーローたちは一休みこちらのふわふわケーキオムレットチョコはチョコといえばショコラは濃厚でちょっと苦みのあるチョコレートが口の中でふわっとしたオムレット生地とともに広がってきて美味しかったです 甘すぎないチョコが好きな場あなたにおすすめですね続いてヒーローたち最下こちらのまん丸焼きヒーローアカデミーは先ほどのベリーチーズクリームと同様にかなり濃厚で酸味の効いたレアチーズクリームがこちらの口の中に噛んだ瞬間にまた弾力のある生地 の, モッチリッシのもチーりとした食感が広がってきて美いしい、ね、続いてこちらの 抹茶バウムクーヘンこれかなり苦みで効いた香りある抹茶で噛んだ瞬間に結構苦いと思いましたねでチョコレートもかかっているんですがそこまで甘すぎないので苦い抹茶がお好きなのであれば食べてみてほしいです最後に食べたこちらのモンブランドラは厚豆の甘さがさっぱりとしていて結構美味しいドラやつとしては美味しいんですがモンブランの栗の 味や香りりがあまり感じこれだったら普通にこれだったらまあクリアンドラ焼きの方が良かったかなと思いましたというわけで今回はこちらの何先ほど見せるの忘れましたレクのバウムクーヘンが抹茶、まあの苦みを感じることができて甘いとはまた違う味わいを楽しむことができるので一番おすすめです今回の代表として5点とさせていただきますね というわけで、まだ、コラボ商品いくつかあるので、ま、もし、機会があれば食べてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演<笑>、ね。まず、ガサネガサネです。本当に撮影失敗して申し訳ございません。ごちそうさまでした。というわけで、まず最初に食べた、と言っても撮影失敗した、炭火焼き鳥風味にグリルチキンは、<笑> 口に投げ入れた瞬間に結構むにゅっとした柔らかい食感と同時にしっかりとした紙状体の鶏肉の部分もあったのでちょっと皮の部分が入ってたのかなと思いますたれは結構甘辛で、まあ、焼, いて焼いてはいないので香ばしさはないのですが結構ワッフルの味付けでご飯に合いそうでしたで続いてこちら食べたこちらのペロミネンスバーンサンド炙り牛焼肉は 中に入っているナンブルが結構ごま油が強くてそれがけ焼肉とかの全部を追いつすものではないのですがかなり主張してきたので好みが分かれそうな気がしますねただ油がきついと思うかもしれませんしあこれぐらいあった方がいいなと思うよう、ね、に思われるかもしれません続いてこちらのカツ丼風おむすびはんだろうな<笑>確かに お肉が乗っていて結構なボリュームがありしかもしっかり卵とじになっているのでカツ丼としての雰囲気を楽しめたんですがいかんせん量が多くて食べづらかったですねおにぎりは手で持ってお手軽に食べられる食べやすさも大事な要素だと思うのでちょっと無理やりカツ丼にする必要はなかったかなとも思いますなんか名古屋の天武そおむすみたいに中にカツだけ入れてもよかったかなとそしてこちらの生チョコブリウッシュは バターの発酵バターの香りが結構、口の中で広がっていって、かなり深みのあるコクが感じられましたねで、生チョコクリームは苦めで、バターを邪魔しないようになっていたのが分かった、一方、デニッシュ生地もバターの香りとチョコクリームの苦みが見事にマッチしていたんですが、ちょっと生地がボロボロ崩れるので、食べやすさという点ではブリオッシーの分があります。 こちらはザクザク食感がありますがザクザクもそこまでなかったんですしんこの辺りはちょっと好みだけど自分は今回これはどうかなと思っていました<笑>というわけで今回食べた中だと、ま、コラボ商品ではこちらの、ま、なんだかんだ言ってもお肉が美味しかったお む, すおむすびが チョコパンのほうではこちらの食べやすさがあるブリオッシュが非常に味しかったので今回はこの2つを代表として5点とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部<笑>ごちそうさまでした最初のカラカラチキン浜ネの風味ですが前回のフランク以上にかなり刺激があってビリッとして今でも舌がしびれていますちょっとです なので辛いのがお好きなのであればぜひ食べてほしい続いてこちらのグラスゼリーがついた白桃ゼリーはさっぱりとした甘さとみずみずしさがあってさっきのカラカラチキンの食べた後にぜひ食べたくなったのですよどうかセットで食べてあげてくださいね続いてこちらのミルククリームドーナツは中に入っているミルククリームの味がかなり強いのでホワイトチョコがかかっている部分を含めかなりミルクの甘みが強いです一方イチゴはいまいち感じられなかったかなと思いました 一方こちらの生チョコ餅ミルクティー味は中に入れたチョコレートからミルクティー の, うのなんていうかな大人な香りがふわーっと広がってきて本当にミルクティーを飲んでいるような気持ちになりましたミルクティー好きなので嬉しかったですそしてこちらの敵の黒ごまなせこちらも、まあ、黒ごまなので多少香ばしさはあるんですけどラテなのでまろやかでそこまで強烈ではなかったです、ね バニララテは結構バニラの香りがした甘めのラテでどちらも香りが最後の方にしか来なかったのでもうちょっとラテの中に溶け込んでいてもよかったかなと思いました、まあ、振るのが不足していたかもしれませんというわけで今回はこちらの生チョコ餅ミルクティー味が一番ミルクティーの味を感じることができて美味しかったのでこの代表として5点とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しい。分終了